始まってる。始まって<笑>盆栽からしたらもったいない。松盆栽生産に本家の神奈、高松の盆栽北谷養盛園の北谷裕一です。ありがとうござ い, やお願いします。はい、盆栽球さでこのセリフを言っていいのかどうかっていう、ね。もうもちろんですよ、ね。まあ過去もう150回ぐらい言ってるんですけど、えー、相変わらず一番噛みやすいねこのセリフっていう。<笑> まあ、あの今回盆栽久さんに、まあ、血の縁を、まあ、紹介していただく、まあ、コビになったんですが、はい、特徴で言いますと一番の特徴としては僕4代目なんですが、まあ、2代目僕のおじいさん、えー、瀬戸内海のね島から、まあ、黒松の素材、まあ、山に生えてる山鳥のね黒松をたくさん、まあ、持って帰ってきてくれてで、まあ、それがまだいまだに700か800ぐらいは山鳥のそれこそ樹10齢100年以上みたいなのがあ る, あるんですか、まあるかなとほぼほぼ畑なんですけど 八に上がっているのはまだ全然なんですがじゃあそれちょっと探して抜いちゃいます か, あ 持, ますか持って帰りますか<笑>持って帰りますか山取の黒松、古いのとあとこういう、まあ、銀圧したさ五葉松なんですけどこれも、れも銀圧したさ五葉松作り始めて多分世に出てね最初の頃のだと思うんです 代々聞いていてるのはあのはあ戦前の木戦前ってことは6も う, もうもうもう、70? 一応90年ぐらいとは今聞いてます、90? これが一番古いぐらいですけどうちで、えー、これ泥箱、まあ、樹脂製のトロ箱これ下いっぱいは投けてるんですけどこれ136リットルのトロ箱にね今植えてるんですけどね、えー、プラスチックプラスチックみたいな樹脂製のこれけど何年経ってもね全然傷まなくてね、えー、結構頑丈で。 ね、はい、これすごく調子良くてうちが使いだしたらね皆さん真似し始めて、ねあはい、多分これ僕やり始めだと思ってます、はい、ここみんな全然こんなしてなかったんでオリジナルはこ こ, こだぞとそうホームセンターから急になぜかトロばからなくなるのはうちがやり始めたからだぞと<笑>ホームセンターの人も不思議そうでしたね<笑>時期になるとなくなるからなるほどみんな買っちゃってね<笑>、はい、<笑>そんなのがあったり、まあ、これちょっと大きい錦松が。 こんなのも畑にまだいっぱいあるんですよ。よ、うん、珍しいですねなんか。こういう斜冠の。そうですね。これは珍しいタイプですね。かっこいいな、うん。まあ単純にね、まあ幹模様もありますけど、ここら辺に枝がなかったのをカバーするに斜冠にしたみたいな、ねえー、<笑>そんなそんなまあこともあるんですけど。あとまあこういう大きい、これも錦松ですけど。あほ、ほぼ黒松です。黒松みとか葉っぱはほぼ黒松。錦もね。うん 意識の魅力をちょっと伝えていきたいですよね。ああ、そうそう、結構ね、香川県ね、錦松多いんですよ。関東だとあんまりね、見ることはない。あんま見ないですか。うん、あの、こっちね、結構あるんですけど、ね。ありましたね、あの、後にもね、うん。そうそうそう。この川がね、黒松よりなんか肥大化する大きくなりやすい性分があるんですけど、はい。これに伴ってね、この芯は細いんですよ、枝の芯は、この川が肥大してるだけでね。うん 枝自体の、ね、本線は、ね、そうででもななくて、ね、あんま間延びしないんですかねだからさああ暴れにくいはもう畑で置いとったらもうビュンビュン切らなかったらそれはいきますけど意外と黒松ほどは暴れないというか比較的、まあ、針金はかけれないけどその代わりハサミだけでどうにか形には作りやすいちょっと今ま値段が下がってきて結構迫力の割にお手頃。 ただサイズがお手頃なはそうなかなかないんですけどあかこんなベランダには置けないそうですねあとまあこの辺なんかあるのは僕のね盆栽枯らさない塾でも時々登場しますけど、はい、黒松のね商品盆栽作ってるんですけどねこのちょんまげみたいなのを置いてることによって下が太ってでまあしっかり太ったなと思ったタイミングかこの徒長枝これに栄養取られすぎてここが弱ってきたらまあ切り取る切ったやつないんですか 切ったやつありますよ。切ってみましょう。まあ、この辺のはね。枝が弱この辺が弱ってきて仕方なしに切ったみたいな。だから本当はもっと太らしか っ, たかったんですけど、上をつけとくとここが枯れちゃうんで仕方なしに切ったと。ただ。でも本当弱ってね。枯れそうだったんですけど、ちゃんとやっぱ切るとね。 戻りますねいろいろ ね,、まあ、ね自分でまあ曲げてますけどいい感じの子もあればねそうでない子もいろいろやっぱりね針金で苗木の時にしっかり曲はつけとる方がきれいにはなりやすいなというのがう、まあ、これ10年以上ぐらいやってるんですけど、まあ、今んところ僕の考えではそうですね曲はつけた方がいいですこれってすごい長いじゃないですか、はい、これ下だけ拭いてくるもんなんですかいいいててななもいます上をを切って下を拭かせるみたいな 上切らないです。これもう苗木のもう種から巻いてこれこのラインは一回も切ってないです。いやでもこういうところから出てくるじゃないですか。ああこれは切ります。こういうのを切ると下から出てくるとそ。そうでもないです。もうちっちゃい頃から出る子は出てるし出ない子はもう出ないです。すこういうのはこれは赤松ですけど、まあこれはよそから仕入れてきたというか分けてもらったような。好きだなこの。うん、あこれ黒。赤, れは黒赤黒の黒なんです。こういうのもあるんですね。 これ愛媛のね愛好家さんが時々持ってこる、うん、来るんですよいらんかーいそう<笑>うちがしたんじゃないですけどかなり強引な強引 な, 強引 な, 強引なフランケンスタインみたいになって、ね、<笑>すごい愛媛僕よく行くんですよ愛媛のま業者さんだったりとか愛好家さんだったりと か,、はい、りとかよくしてもらってるんですけど、うん、まあ、だから赤石御用になるんですねこの辺は、はい、愛好家さんから分けてもらったり業者さんから分けてもらったりとか、うん 多分山取りだと思うんとううはねあで、まあ、本当はもっとずっとまっすぐだったのを多分前の所有者の方がこんな作業とかね、うん、されて曲げて面白くしてくれたんだろうな、うんまあうちに来てまだ間がないんですけどあこの子なんかうちの畑からですねうもう樹齢50年ぐらいになりますかねあこれ畑から出て畑か ら, あ10年ぐらい前に畑から鉢に入れて 剪定しながら針金もかけたりしながら。枝がね、そうですね。うん、やっぱ鉢に入って、まあ十年も経つと結構落ち着いてきて、綺麗かなと。これは次ですか。ここ。あ、これ次五葉です。僕のこの指先から下が五葉松で。上、あ、じゃじゃ嘘、嘘つった。<笑>指先から下が黒松で、指先、ここから上が五葉松。五葉松。でも、こんな太い時に継いだんじゃなくて、もうこの一目を継いだ時なんで。 まあ、ね、お箸ぐらいの時についだあが成長すると。ここまでなるほど。でこの中ねここめっちゃ太いですけど、うん、針金入ってるんですか、うん。なんだっけ。これあご存知ですか。あ、ネジカと言いますね。ネジカン。はい。幹をねじるからネジカン。ネ、ね、ジ、ね、幹ネジカン。細い時にぐるぐるっとね針金をギュッとし。 縛るような感じで巻くんですけど、はい、それを食い込ますんです。そのまま中に飲み込ませるんです。だからこれ焼いたら針金出るんですけど、はいはいはい、鉄の針金中に埋め込まれてる、そう。でそれをすると、えー、年数に対してかなり早く太るんですね。はいはい、だからよく見るとね、ここ横のこの線、水平に近いこの線、はい、こう針金が入ってる跡ですね。この線ですか？そうそうそう、真横に。へそうここを中心にこ う, こうぐーっとこう 太, るみたいな太くすするための技そうです ね, ですね先ほどは、まあ、ちっちゃい盆栽はこうビューッと途中枝を伸ばしてね、はいはい、そのライン上ふやす太らすみたいなのあったんですけど、うんうん、あれよりかは早くただちょっとボコッと太る感じがあるんでちょっとまあ不自然に感じられる時もあるんですけど、うんうんまあ綺麗に太る時もあったりなるほど木梨って結構その大衆向けというか、はいはいまあ、ホームセンターに下ろすみたいな、うんうん、そういう数作るとなってくると。 早い年月でそこそこの製品にするっていう必要があったんですね時間短縮の技法というか、まあ、ちょっとズルみたいな感じにも な, なりえますけどもそういうんであの、まあ、生産をして家を支えてくれたと、はい、ご先祖様時間です時間<笑>、はい、こういうこういうのもあこの辺とかね「ぼ泉銭里」の10月22223日あたりちょっと面白い形のを出していこうかなあこの辺が商 品, 商品ですね これいくらぐらいでもうバラバラです、ね、あ、ねこの辺なんかあれです、ね、あの僕が種から育てた木でさっきのやり方なんですけどあんまり太ってないのはやっぱ途中で切らないと枯れそうだったちっちゃいながらも、うん、この変化な正面どこか な, なるほど<笑>結構ボコっとね、太って、まあ、ここから枝を振っていけばねそうそうそ う, れそう、うん、これいくらぐらいでこれだいたいこの辺で一万円前後ぐらいですね一万円前 後, 前後ぐらい本当にいい子が一万円ぐらいで なるほどそ例えば、盆栽球見ましたよあなんて言ったらそうですねこれはもう盆栽の外のフェスタでは難しいんですけどうち<笑>に来てくれて盆栽球見ましたよた、えー、盆栽からさない塾のチャンネル登録しましたよ<笑>言ってくれたらそれはもうギリギリまでお値段下げさせていただきますよ。 うち、まあ、で一番いい黒松だとこの子ですね、うん、これ山鳥の祖父2代目が瀬戸内海島から取ってきた黒松でもうちで一番ですねこの子、うん、ちょっと雨降りでね幹が黒くて川の荒れ方が見づらいかもしれないですけどす、ね、ここ荒川省で発泡が粘りっぽい感じ、ね、そうですねあんまりくなりはないんですけど、うん、まあまあ迫力はあるかなと迫力あります で今ねこっちの枝だけ軽く針金かけましたけどこれが初めての針金まあ要所しかかけてないんですけどもう、えー、畑でねやっぱいい木だからもうえこひいきしてねしょっちゅう手入れしてたんですこの木はね、はいはいはい、ここ以外はもうここもあんま変わってはないですけど、うん、全部ハサミだけでこの状態にしてますえー、すごい 針金なしでここまで行きます、はい。ちゃんと盆栽ですもんね。そうそう、ハサミだけで。そうなん。本当にハサミだけ、針金本当に一回もないです。これはすごい。これなんかあの僕の盆栽からさない塾のチャンネルのね、はい、ホーム画面にある。黒松ですね。こ れ, す<笑>これは一回針金かけてるんですけど、うん、この子もなかなかね、皮が印い象い。なんか歯短いですね。そうですね。うん、目数が多いんでね。 目切りまあまあ早めにしたんですけど目数が多い分分散してそんなに伸びなかったなっていう、うん、この辺のバランスをね目切りのタイミングちゃんと測らな い, ぐらい そ, でそうですね葉っぱもともといや目数が多い時はもっと長かったです、うん、なるほどで針金かけて目数が増えてから今がまだね10月初旬なんでもうちょっと伸びるとは思いますけど。うん <笑>これなんかあの高松盆栽の里の YouTube で去年かな撮影したんですけどもともとこれでそれをここ幹をグーッと曲げて小さくこの葉っぱ今みんな上向いてますけど曲げられた時この分かりますかね葉っぱが結構みんな斜めに向いてるのそうですねこれだけの角度を曲げたとれでさらに僕はもう思いっ枝ばっさりいってあれ全然変わってるじゃないですか もう上の方なしで、もこの辺だけでいいかなと。なるほど。で、この見ように長い枝を芽をついでね、葉先に、まあ成功したんですけど、まあここもです、ね、そうそうついです。まだまだ発展途上ですけど、もう何年かしたらかなり良くなりそうだな。ここね、ここがガッとくれば。うん、そうですね。なかなかこれ曲げるとき大変でしたこれね。ラフィアを巻いて。 導線でこう幹がねパキンと割れないように銅線で当てをしてさらにこのゴムバンドギュギュに巻いてでここに鉄筋でねグッ太い鉄筋を縛り付けて思いっきり下げて鉄線で止めると架、はい、け橋言いましたけどまあそんな感じです、ね、<笑>将来楽しみですねこのね一回ねきつ作業して作り直す作業してねこんだけ枝減らしたら多分痛むぞと、うん、ちょっとしたら枯れるぞって先輩にも言われたんですけど、はい。 何のことはない。一年経っても元気いっぱいでなるほど、はい、意外と枯れなかったすごい、はい、でも思い切りましたね、はい、思い切りました金箔みたいな作り方になってますねそ う, そうですねはい。こういうまあ中品の黒松がきっかり、うん、このも針金かけたんですか針金は使ってるとこうまあ分けてもらったんですけど古葉は僕が取りましたねハサミでちょっと芽が弱かったんでハサミでいらない葉っぱだけをちょきちょき切って、はい、丁寧に そうこれがねあの種から育ててね太らして商品盆栽作るっていうんで、まあ、大規制ぐらいなんですけど僕はやり始めて、はい、ちょっと岩石小っぽい黒松の種の、まあ、まあ黒松松ばっかりから取ったんですけど、はい、ちょっと荒川小というかねそうですね、うん。でもこんだけ太くなって、うん、樹齢1 2三、うん、3年ぐらいこれままだか徒長させてそうそう徒長させてたんですよどこだろうあこれここだここだこ こ, こういうとここだ、ね、そうそうそう、うん 種からでもこんなのできるんですよねそう十何年かぐらいで<笑>これは一番、うん、いい感じになったかなという、はいはい、狙いこれは後ろもかっ こ, いいあこれも、はい、これは遮断でねこ れ, これ分けて頂 い, いたんですけど僕遮好きでね、うんうん、一目惚れでかっこいいちょっと仕入れ値高かったんですけどど う, にどうにか分けてほしいんで。 分けてもらいましたね、はい、あとまあこういう相関のねこれ本当にあの広島宮島御用なんて言われてますけど広島の宮島から来てる、はいはい、本当にあの広島でねこれ持ってた方が高齢になられて引き取ってほしいって頼まれて引き取って。 う、ま、ち、あね、親父がね一、うん、日か4日かかってたからえこれはあれでしょ T シャツになりかけた T シャツになりかけたんですね<笑> ん, ったんですけどそうそうそう今回この T シャツね盆栽 Q さん作ってくれたんですけど、はい、この柄になるかこの柄になるかみたいなねそうですね Q、ね、さんがちょっと迷って結局この子はちょっと落選みたいな、うん、なんかやっぱちょっと大宮でちょっと似たような<笑>ああ、ね、そのがあるからちょっと紛らわしいかなってい、はいえ、はいえ全然恨んでないです大丈夫で こういうね、黒松これうちで元から作ったもんではないんですけど針金はうちでかけて、まあ、種から作って最終的にこの辺りに着地できたらなかなかいいかな、うん、これなんか錦松御用錦御用松こっからこっから下が。 錦 松,、ね、松でほんで細い時にちょっと錦松に模様をつけてるんです針金でね、はいはい、だから本来そういう錦松で模様をつけるタイミングないんですけど、はいはい、一番最初だけやっぱ皮があまりない時に模様をつけてるんです、はい、その時に模様がついてある程度育ってから五葉松をついでみたいなでもあれそれって肌が全然変わっちゃうじゃないですかそうですねそれどうなるんですかこの先は そうここから下は常にこんな感じで上は上で五葉松やって<笑>になれますよね、うん、面白いなこれみんなそうあれこれもそうですねうち今2本だけかなあこっちもあるこれなかなかすごい違 う, う、ね、ここがもう本当と石付きみたいだからここ、うん、をちょっと下に下げてこの辺でまとめるのもよさそう、ね、なんかゴジラみたいですね<笑>結構僕これ好きなんですけどこの変わった感じが、うん、っていうか見慣れないね 感じですね、よく錦松に継いだなっていうねこの生産者さんあの香川県におられるんですけ ど, なるほどあの無理言って分けてもらいました、はい、ち, ょちょっとお高いんですけどねちょっと難しい分、うん、将来面白そうな、ね、面白いと思いますこれさ、盆栽の即売会に出そうと思うこの辺りのね手頃なサイズとかこれもなかなかバランス良くてねん、まあ、売店でいくらつけようかな8万円つけようかなああ、ちょっと安くしてください 七万円にしましょう。一番安い。一番安い。ところちょっと変わってますけどね。なんか不思議なバブバブみたいなうん。この子いいですよ。手頃なこ。これいいじゃないですか。これ。これ高いんですよ、ね。これは高そうだけど。高まあ、高そうそう、だって。そうですね。即売会で。どうしてもやっぱ二十五万とかにはなっちゃうのかな。でも綺麗なんですよ。この子のやつ。これでも、このぐらいのさ、あもうちょっとちっちゃかったかな。で、高いやつあるじゃないですか。 <笑><あの><笑>あり分かりますか素質は十分なんでひとしてら人によっては結構もっと言うかもしれないですけどそうです、ねま、これは売れなくてもうちで十分なんか飾るように置いときたいなっていう、うん、無理に商売にしなくてもいいかなこれいいですよ、うん、これ一応僕結構丁寧に手入れしたね、うん、はこんな の, あの僕がねももう種まいただけっていう<笑>いや で, も好き で, すでも結構きれいになるんですよ、うん、これね なんか風景的な作りをできたりとかね三保の松原だったりね香川県なら津田の松原だったりあの、はいはい、あのどっかの、ね、江ノ島海岸の松林みたいにね思って作ってみてもいいんじゃないかなっていうね、はいはい、あとまあやっぱりそのうちのりとなるとこういう畑がねこういう畑は地球上探してもはあんまないとは思うんですけど。 そんもなうない見たら。<音楽>